メダルラッシュのコーナーを担当していたキングプリンス。現在は、暮らしにまつわる悩みを解決するコーナー、解決。キングプリンスに変わっているが、今月23日に開幕する東京オリンピックを前に、メダルラッシュが復活。7月13日放送会は、平野志陽が神尾米コーチとひなジャイミ幸雄コーチのもと、テニスに挑戦した。運動神経抜群の平野だが、テニスコートってこんなに広いんですか 初めてコートも見たよと、意外にもテニスは初挑戦のようだ。しかし、小学校高学年の時に愛知県名古屋のバドミントン大会で優勝経験があるそうで、スタッフがコーチ陣に、ちなみに平野くんはバドミントンの名選手ですと伝えたところ、慌てて、そんなこと言わない方がいいってと平和は制止。とはいえ、感能は、バドミントンとは、ちょっと違いますけど。 道具を使って打つという感覚は絶対あると思いますと可能性を保証していた。まずは、ラケットの握り方を教えてもらうことに。平野の握り方は、ラケットの正面から握るオーソドックスなスタイルだったが、最近の海外選手や西小圭選手など、小指側から握り小無人が増えてきているという。しかし、その方法だと肘が内側に入るため、平野は、めちゃくちゃ打ちづらそうとコメント。ちなみに、 ラケットの握り方は選手それぞれで違うそうで、菅野コーチは、これもオリンピックの見どころだと語っていた。その後、菅野コーチが、お手本になる選手として連れてきたのが10歳以下で日本ランク1位の久野優はやぶさ選手だ。平野の打つ姿をチェックしてもらったところ、久野選手は、もうちょっと走ればいいとアドバイス。というのも、実はウィングルドン選手権などの5セットマッチだと1試合の走行距離5キロにもなり、 走る力、下半身も重要だという。そこで、お尻の力を使う下半身トレーニングをすることに、お尻の筋肉を意識するため、お尻、と言いながらボールをキャッチして返すトレーニングしていたが、テニス選手が打つときに、いや、って、掛け声を、言うじゃないですか。その理由がわかりました。力を入れないと返せないと、選手に共感している様子。次に、 ネットプレーと呼ばれるボレーの練習に入った平野は、顔の近くに飛んでくるボールに、あぶねえ、とあたふた。この距離であのスピードで球が来ると怖い、駅の黄色い線の内側を越えた時に電車が来たみたいと独特の言い回しで怖さを表現していた。続いて、バドミントンと同じ動きのスマッシュ練習は完璧、と思いきや、自分で振り下ろしたラケットが股間に直撃し、痛みてえ、と悶絶。 どこ当たりましたと心配する観音コーチに、女性には言いにくいところと紳士的なコメントを返しすも、その後の平野は、いや、僕この企画で何回もここぶつけてるんですよ。ボールにコスマッシュ打ちましたと若干の下ネタを投下。女性スタッフから、平野くん、友の番組ですと注意されると、知ってますけど、僕もうこの企画で何回もぶつけてますから。これで将来困ったら、日テレに電話しますからね。 と、ラミブシをぶつけていたのだった。その後はサーブ練習をし、着実に上手くなった平野は、この選手とワンセットフォーゲームのショートマッチをすることに。結果は惨敗だったものの、未来のオリンピアンかもしれない人と戦ったのがすごい。楽しみですよね。今日の放送はダビングして保存しておきたいと思いますと、嬉しそうに語っていた。この放送にファンからは、紫輝くん、さすがすべての会話が面白かった。